イェミッキーズアウトのミッキーです2019年11月にタイに行ってきましたということでその様子を皆さんとシェアしたいと思います Let's get started! おはようございますペチャブー3日目でございますだよねうん、はい今から朝ごはんを食べに行きます完全に昨日の夜、午後から一人なのではい 朝の集会が8時からなはずなんだけどまだみんな集まってないから遊んでる時間に結構ルズで沖縄人には優しいみんな街でございます ちょっと、クラスを見せてもらおうと思って。 けども時間ないので今回はこの壁のみにしますそして来年来た時に別のところをきたいと思います宿題ですあ完成しましたペンキの量とか考えてちょっとシンプルに後ろは何も塗ってないですあとはこっから、えー ここ書く予定で宿題で次にしたいと思います。ということでまた来ないといけないねそしてこことあと反対側あのさっきの絵の反対側こっちの反対側も次来た時描く予定です、はい。ということでタイに3つ目の壁画が完成しました また来れるように頑張ります宿題がいっぱいあります2日<笑>連続同じお店でご飯を食べます先生に連れてきてもらってます おすすめみたい今日の読めないけどね、えー。今日はリオです。美味しそうです。今日はなんとバサントでミャンマ語だわ。えっと<笑>えっと名前なんだっけなエビのサラダかな？卵美味しそう。だから週開してるっぽい。 Hmm. <laughs> hahaha <laughs> oh i t sorry, a g o d e e n huh? I'm sorry. i t sorry. I'm sorry. well i t sorry. I'm sorry. but みよりですな。 my is. <laughs>、oh, <don't you? laughs> <Look at> This is a good o h e Oh, I see. i フィルについてしまって BTS どうやっていけばいいか迷うという<笑>朝風展開でございま す, いますちょっと考えようああ、おくんか お, お, おんちっおちっぴの人が来るらしくていむもより相当な人でございますビビるということでバンコクタイの旅も終わります I'm going to go to the h o s p i t